次回の顔は前西でででっってて今度東でなんすすけどその次ちょととね面白いこと考えてます結構なんかコンテンツでかくなってチャンネル登録者数が倍あまりにも新規ファンが増えすぎてじゃあ次今までと同じことやったらちょっともうないよってなっちゃうのかなってあった本当正直迷ってますだからこれすごいターニングポイントだと思うんですよ じゃあもしちょっとあのよろしければ皆さんのご意見をねコメント欄にお寄せいただきたいなと思うんですどうもこんにちはマックスきです次回のガオ o は前西でやって今度東でなんですけどその次ちょっとね面白いこと考えてますでこれ内容言っちゃうと今考えてるのは前3対3じゃないですかもともとガオ o って早食いでブワーっていてその後に3人で111ってやってで実はその前にま伝説の幻の回があるんですよ まあ、これは後でおいおい話しますけどで今回のバズった顔があってで、えー、今度は東の陣にありますね三三のその次これ考えてるんですよ 5on5 で制限時間10分こうか<笑> 10分<笑>なんだよ<笑> 10分で10分の先方中堅時報復唱大象っていうのを考えてるんですけれども出てくれる人をね今ちょっと今。 オファーかけてるんですけどもちょっとこれはお楽しみにしていただきたいヒントヒントヒントさっき入れるピー入れ る, 入れる<笑><笑><笑>あのウーバーワールド<笑>みたいなこれ来た最大ダメヒントオーバーオールみたいなちょっとまああのー、はいそんな感じでね進めてますので西の陣からの東の陣からの次のやつもぜひ期待していてくださいはい 夏頃夏から秋ぐらいにかけて公開予定なのであのー、東の方はねよろしくお願いします年内にもう一本出せればいいな日本かだから都合そんな感じででここからが本題なんですけれどえっと今サムライのね企画会議をこうしておりまして今までサムライイーティングっていうチャンネルが、まあ、今画面のこっちにいるんです小川さんと僕で始めた小川さんのバーでねラーメンを 作り始めた時からまあいろいろ時を経てまあ、収益化できない時期が暗黒期があり収益化できて<笑>でやっと収益化できてで今度ガオホがあのってます、ね、<笑>ガオホがなんか急にバズってちょっとキョってんですよ正直我々でそのーガオあガオじゃないサムライティングって そのーまあここを始めだったけどまあ い, いろいろ状況が変わってねちゃんと制作会社でまあいろいろあったでまあやってる演者とかかなり絶賛スタッフさんが増えたり、まあ、それこそまあ吉高さんがねがっつり入ったりとかいろいろ あ, りあって今があるんですけれどまああの時とは状況違うと今ちょっと一つ岐路に立たされてるんですよ、正直で何の岐路かっていうと今ガオがあの思いのがバスって<笑>結構なんかコンテンツでかくなってチャンネル登録者数が倍 バイーンしちゃったんですよバイーンっつってで俺らも正直ちょっとどうしていいか分かんなくなっちゃったんですよなんでどうしていいか分かんなかったかっていうとその今までやってきたことってサノッチとスイカ早食いしてみたりみたいなああいうノリが全てだったんですよ我々はでまあ美味しいものは紹介しつつまあちょっと和の文化を絡めてっていう感じだったんですけれどこのあまりにも新規ファンが増えすぎてじゃあ次今までと同じことやったらちょっともうないよってなっちゃうのかなっていう。 あって別にその無理にやる必要はないんだけどでも我々としてはその新しいファンがやっぱりすごい大事なんですけどもちゃんと見てくるあの新しく見てくださってるファンガオを通じて増えて変わったファンもすごい大事であるんですよ正直やっぱりそのチャンネルを大きくしていくとそれこそガオの規模も上がっていくしサムライティングのチャンネルでやりたいことの幅も広がるしより伝えたいことも伝えられるようになるんですよ正直でちょっと悩んでるのが今まで通りの動画を上げて皆様が「 っててなならいいかかっっっうのとかやっぱ正直あるんですよだからこれすごいターニングポイントだと思うんですよ。でぶっちゃけ次の顔を出すのもすげえ勝負だと思うしこの侍がすごい大きくなるチャンスではあるんでまさかねあのバーでやったさ照明もろくにないようなさ札幌1万30人前爆食いするところからさここまで来ると思ってないじゃん5位でしょう思ってないんですよ思ってないんですよ未だにだからどうしていいか分かんないんですよ ただ、どっちも大事にしちゃったら正直あるから、ちょもしちょっとあのよろしければ皆さんのご意見を、ね、コメント欄にお寄せいただきたいなと思うんです。新規で GAO を通じてチャンネル登録してくださったファンの方に関してはあそういう感じだったのって思ってくれると思うしいやあの他のも見てみたいよっていうご意見とかいやもうそれだけでいいって。私ガオが求めてないんでみたいないやもう もともとのファンの方はいやもう続けてくれっていろいろあると思うんで是ね率直な意見をマジで聞かせていただきたいもう自由でいいですそれこそあの全然関係ないいやもうガオにこの人とこの人出してとかでもいいですちょっと率直な意見を聞きたいんですわうん正直我々もまあ言っちゃうと小川悠馬はマックさんが楽しいって思うものをやっぱり一番やってほしいって言ってくれてるんですよ でももうこういう感じで動き出しちゃってるんでじゃあ俺鹿児島行って甲冑着てワーワー叫んでるってわけにもいかないですよ正直。っていうのは正直あるんでちょっとこの悩みをねちょっと皆さんと共有して答えをね聞かせていただいてどう思ってるよ好きにすればいいよこういう風にしてほしいよっていう素直な意見を皆様と 共有することによりこう皆様と距離の近いチャンネルに今後なっていくんじゃないかなっていうそれも込めて今侍が抱えている問題点というのを今回この動画でね皆様にお伝えさせていただいたんですけれどもはいぜひぜひコメントよろししくお願いいますはいではあら改めてあの小川さんからもねちょっと思ってることあると思うのではいやっぱりこことここあってのやっぱ侍なので小川さんにはいここからは言ってもらいましょうご意見をお願いしますなんかあります逆に えなんかありまん、ね、僕から話すことちょっと今大きい媒体からちょっとガオこう YouTube 以外のところで公開しませんかってお話をいただいてましてめっちゃかっこいいなこれ男なのにこいつかっけって思う やりづれえなう<笑><笑>うぜぜこいつ<笑>いけぜえうぜえ今までは鈴木さんと一緒に楽しいことをやろうっていうことでやってきた中でまあこう今回いろんな方のご協力を得てやったかおうが急上昇に乗ることができてまあ今180万再生ぐらいですかね皆さんに皆さんに見ていただいて。 でやっぱ僕らとしては今やってるコンテンツがもう大事なんですけどこれ何のためにやるかって言ったらやっぱ今日の目の当たらないフードファイターの方だったりとか YouTuber の方たちをこのガオ o に招いて戦っていただいてみんなの認知を上げたりとかそういったことをしっかりやっていきたいなと思ってるのでまあその中で DAIGO さんの言葉を借りるんですかねやりたいこととやらなくちゃいけないことの落としどころここがやっぱすごく難しいタイミングポイントに今来ているところで。 もちろん軽井沢に行って車が<笑>車が泥沼にはまって出れなくなったりとか<笑>そういうなんか本当ユーチューバーっぽいことばっかりやってきたんですけどまあ両方やりたいなって思っている中で昔からあの支えてくれていただいたこの3年間のファンの方の気持ちを裏切らないように今までの動画とでさらに発展していく顔というものをうんバランス取ってやっていきたいなと考えておりますので。 今後とも一つよろししくお願いいたしま す, しますはい、ちょっとね意見をね、聞かせてもらったんですけどもまあこんな感じで各々おのおのみんないろいろ思うところがあるチャンネルなんですよこのチャンネルってまあどのチャンネルもそうだと思うんですけれども私本当には分岐点にいていただいた顔の最近のねコメントでもやっぱり僕がやっぱ正直一番ネックなってるのは人によってやっぱじ見るの自由なんだけどそのなんか僕の中でのテーマやっぱ食べ方の。 きれい汚いに対するコメントやっぱそこがやっぱ確信なんですようんなんかスポーツとして見てもらいたいっていうのがあってでもやっぱ汚いって言われるってことはそう見せれてない自分たちがいるわけでそこをいつか覆していきたいなと自分のチャンネルでこういうこと言うのも変ですけど自分というかまあ、ね、一緒にやってるチャンネルで変ですけれど、まあ、そんなふうに思ってますちょっとなので、えっとまあ、改めて皆様のご意見をちょっとお聞かせ素直なあのご意見をお聞かせ願えればなと思います 今後侍はこうどういうふうに行ったら嬉しいなみたいな感じであの行ってもらえると嬉しいですねはいそんな感じで、えー、ちょっと急遽ょね本当ちょっとあの屋上行こうよっつって今通ってもらってるんですけれどもそんな感じでした失礼しますああと6万人ありがとうございます